100万回言えばよかったフィーチキスは、反則佐藤健のキュンキュンシーンを振り返り、近く会ってた会ってた。優位と直樹の思いが通じた岡行きキス、第一話。井上真央、佐藤健、松山健一の共演と謎が謎を呼ぶストーリーが話題のドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、毎週金曜22時。 本作の魅力の一つは何と言っても井上扮する優衣と佐藤を演じる恋人直樹が織りなす胸キューンシーンの数々。ここでは第1話から第3話の中から胸キューンシーンを厳選してプレイバックしてみよう。窮地の直樹と約20年ぶりに再会した優衣は美容師として働きながら、休日は彼がシェフをしている洋食屋の子供食堂を手伝っていた。 ある日、優衣が子供たちに絵本の読み聞かせをしていると、直樹は彼女の些細な変化に気づき、多分これから寝ずれる、と言って連れて帰る。その後、熱が下がった優衣にお粥を振る舞う直樹。嬉しそうにお粥を食べる優衣に、直樹は俺の思ってることわかってるでしょと真面目なトーンでポツリ、ぽつり。 優衣は、わかる、と言いながら、上目遣いでじっと見つめるものの、あれ、違ってた。と冗談名化して首をかしげる。すると直樹は真剣な表情で、違ってない、とつぶやき優衣にキス。長い口づけを交わして静かに、会ってたと聞く直樹に優衣は嬉しさと照れが入り混じった表情で会ってた。と答え、今度は優衣から直樹を返しのキスをする。 二人は幸せに満ちた表情で何度も唇を重ねるのだった。約20年ぶりの再会に運命を感じていた優衣と直樹。二人の思いが通じ合い、恋愛へと発展するきっかけをキスで表現した第一話屈指のなシーン。間近で見つめ合う優衣と直樹の姿に胸が高鳴るのはもちろんのこと。直樹を演じる佐藤のそっけないながらも優しさがにじみ出た。 囁くようなセリフ回しも胸キュン度が高い。視覚や気持ちを焼いてジョーとユウの間に割って入る直樹第二話、突然姿を消した直樹だったが、彼の姿が見えるという刑事上松山健一を通じて優ウに会おうとする。優ウは半信半疑だったものの、直樹と自分しか知らないはずの思い出の料理をジョが再現したことから彼を信じるようになる。 ナオキが消えた謎を追うために彼の自宅で話し合うことになったユイとジョウ。だが、ナオキは部屋でユイとジョウが二人きりになることを警戒する。恐縮した様子でソファーの端に座るジョウにコーヒーを出してソファーの反対側に座るユイ。それを後ろから腕組みにして見ていたナオキは我慢できず、二人の間に割って入るようにソファーに腰を下ろすのだった。 愛する優衣のそばにいるのに触れることもできないナオキのもどかしさや、普通に優衣と会話できる女への嫉妬心がコミカルに表現された第二話からの胸キュンシーン。ムスッとした表情でソファにどっかと腰を下ろすナオキの姿はユーモラスでキュート。や気持ちを隠さないナオキを体現した佐藤の演技も素晴らしい。ご視聴ありがとうございました。